では、早速、あの、今日はおはようございます。おはようございます。はい、今日は、あの、忙しい中、ありがとうございます。朝から。 えー、私はあのイーマミー代表の万波瑠璃と申します、えー。本日は弊社 の, あの新サイトイーマミー留学エンデュケーションのオープン記念としてまた新しい取り組みとして今回始めました留学のオンラインサロンの初企画ということで、えー、初めて企画させていただきました、えー。現地のサポートメンバーも加えて約30分間ハワイの渡航最新情報を皆様にお伝えしたいと思います。えー、コロナ禍でね あのハワイ渡航再開って言われま す, 言われますっていうかあのニュースが出てますけれどもまだやっぱり現実は難しかったりしますけれども、えー、今日あの現地情報とか今回紹介したいコロナ禍でも安心してハワイに行けるっていうサポートのお話なんかを聞いていただいてちょっとハワイが身近にあの近く感じていただければいいなと思っています。 え、質問がありましたら、あの後半にどんどん聞いていただく時間を作りました。あ、聞こえてますか。大丈夫です。聞こえてます。大丈夫ですか。はい、はい、すみません。あの質問、どんどん口挟んでください。それから、あのズームのチャット機能でも、あのいつでも入れていただいても。あの、大丈夫ですので、いつでもお答えできる。 <笑>足拭くの忘れてた。大丈夫？あれ、<笑>すいません。<笑>えーとあれかな？<笑>えーと誰かな？あのマイクあすいませんマイクありがとうございます。はいすいません。えーとそれでは本日の現地のサポートメンバーを紹介します。えーと村井さん英二さんとおっしゃいます。えー、村井さん英二さん本日よろしくお願いします。 よろしくお願いします。おはようございます。お願いしま す, いす。はい、村井さんです。はい、村井さん。エイジさん。皆様、どうもでございます。えっ、ー、と、ハワイでサポートさせていただいております。エイジと申します。えっ、ー、と、ハワイのここでしか聞けない、えっ、ー、と、最新情報、あとはですね、お得な情報など、えー、皆様にお伝えできればと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん質問してくださいね、もしなかあったらね。 はい、では、えー、とハワイって今、14時、午後ですね、えーと、どんな感じですか、今日のハワイは。あれ聞こえてますか今 日, あ、えーはいはい、今日は、まあ、とても晴れていて、はいはい、あのもう昼間はです、ねはい、この12月といえども、非常に暖かく、えーまあ、朝方はちょっと、ね、あの涼しい時もありますけれども、非常にあの過ごしやすい気候です。 やっぱりパラダイスといいますかね、あの、ハワイということで、えー、天候もほぼ12月、安定しております。はい、ありがとうございます。もうなんか、日本は今日は極寒で、もう大雪、大変なんですけれどもね。はい、エイジさんも、なんか、どうですか今日、ハワイそうですね、えっ、ー、と、朝とかが割と涼しくて、まあ、ちょっとカーディガンとか羽織らないと寒いかな、ぐらいにはなってるんですけれども、日中とかは、 あのやっぱり、ハワイらしく、あのビーチに行ったりするときに、まあ冬でも、ちゃんとこう、楽しめるぐらいの気温にはなってるかなと思います。え、だいぶお店とかも開いてきたんですよね。そうですね、えっ、ー、と、モールとか、は、あの、だいぶ、開くようになって、で、まあ一部の観光客の方。と、あと現地の方が多いかなと思います。帰ってきましたか。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、ハワイが。 空いてきたところであの行きたいなっていうところでちょっとじゃあ本題に入っていきます、えー、皆様ご存知の通り11月から事前に PCR 検査で陰性であればハワイ入り後14日間の隔離が免除されて、えー、あのすぐハワイで自由に過ごせるようになりましたで、えー、セーフトラベルハワイプログラムって呼ばれるプログラムなんですけれども世界に先駆けてハワイが開始したんですよね、えー、それで あの弊社では長期とか短期とか含めて海外のさまざまな留学取り扱いしているので各国の入国規制を日々あの確認してるんですけれども今やっぱりあのどうしてもおすすめできるのってハワイしかないなって思いましてつくづく思うんですねでレストランとかお店もだんだん動き出してそれでそれほど混んでないって考えるとやっぱり今ハワイって結構いいタイミングだなって私も行きたいんですけれどもなかなか実現 しないですけれどもあのまあ気持ちだけはハワイの方もあの皆さんもねあのちょっと行きたいと思うのではいちょっとあの情報を仕入れてみてください飛行機もだいぶ飛ぶようになってきましたねえー、と1 2月21日からは a、えー、東京、えー、羽田成田からあのほぼ毎日飛ぶようになったようですフライトもあの結構飛べるようになりました でお店も開いて、フライトも飛べるようになって、あのじゃあ、ハワイに行けるようになったところで、えー、ハワイ渡航の手順について確認していきたいと思います。皆さん、結構あの、ここ興味あるところだと思いますので、説明していきます、はいでえー、とコロナ禍の今でも、まず必要になるのは、有効期限内のパスポートとエスタ登録という。これは あの変わりりりはあままませんまずこの2つが重要になりますえその上でいよいよですけれどもあのハワイに行って行ってからの隔離免除のセーフトラベルハワイプログラムの内容についてお話しします。え押さえておくべきポイントはハワイ州認定の医療機関でハワイ州公認の検査方法の NAAT 核酸増幅検査っていう検査方法で出発72時間前に PCR 検査を受ける。 とということになります12月16日現在全国約57カ所で診察が受けられるようになってきっとお住まいの地域でも結構あのクリニックもあるんじゃないかと思いますのでリストとも載せていますので見てみていただければと思います。であのポイントになるのは出発72時間前なので前日か前々日までに検査しておくということです。 でこの際のワンポイントなんですけれども、あの検査日を含めて海外旅行障害保険と特約に加入しておくと、万が一陽性が出てしまった場合、あのキャンセルとかしますよね、あのキャンセルしなきゃいけないんですけれども、そのキャンセル料がカバーされるっていう、海外旅行障害保険があるんですね、まあ、その辺も覚えておいていただくといいかなと思います。 えー、コロナ禍でも、ね、保険会社の方もいろいろと工夫して商品を出しているので、あのこれ、私も保険結構扱っていても、あまりあの今回のコロナまであの意識してなかったぐらいなので、皆さんもそういう特約があるということを覚えておいたらいいと思います。えー、とこちらの方で AIG の海外旅行障害保険も取り扱いしてますので、またご相談とかもしてくれたらいつでもお答えしますね。 はい、それで。じゃあ、pcr 検査の次から行きます。pcr 検査を受けた後陰性証明が出ます。で、陰性証明はメールで pdf で送られたり、また12時間後に実物が渡される場合もあるようです。で、受診される医療機関によって多少の違いがあるようなので、必ず医療機関に手順含めて予約時に確認されるといいと思います。 そして、えー、と検査日が決まったらセーフトラベルハワイプログラムのウェブサイトにアクセスして旅の情報を入力します。PCR 検査が陰性が証明されたらここのウェブサイトに出発24時間以内に陰性証明書をアップロードします。えー、タイミング的には出発フライトの前日の夜かあるいは出発当日がおすすめですえ。そして陰性証明がアップロードされると QR コードが発行されるんですね。 で、qr コードはホノルルの空港に到着したときに係員に見せたりとか必要になりますので、いつでも出せるようにしておくといいと思います。はい、それではあの日本出発からのえっと流れを確認しておきます。え、まず、出発空港に到着すると、通常のエアラインのチェックインカウンターで空港内の検温デスクを経て飛行機に乗ってハワイに向かいます。これはもう通常とあんまり変わらずですね。 そして、えー、無事、ハノルルのダニエル井上空港に到着して荷物を受け取った後入国審査を済ませて出口から出てくるで、えー、コロナかの現在はこのようなコロナ検疫カウンターがあります。はい、これ、ハワイそのものなんですけれども、えー、ここで日程や滞在先の情報を質問されたり QR コードの提示を求められますが特に緊張するものではないようです。安心してください。 でこちらのカウンターでの手続きを済ませたら、あとは自由にハワイの滞在を楽しむことができます。ここまでが渡航に関しての一連の流れになります。はいえー、とそして、いよいよ空港に降り立ってからワイキキ方面、ワイキキ方面への移動になると思うんですが、皆さん、お泊まり大体ワイキキなのでね、えー、と移動が入りますね。 でそして、ここで早速タクシーに乗ったりとか、まあ、ウーバーにするのか、普段ですとそういう流れになるんですけれども、もう今、コロナの、ね、この状況では、やっぱりどうしようかなって考えてしまいますよね。えー、とそこであの、今回私たちの方では、えーと、ちょっと素敵な送迎車をご紹介したいと思っています。えー、皆さん、乗られたことあるかなあのリムジン っていうのに乗られたことあるかなってどうですか乗られたことある方<笑><笑>皆さんあるかな<笑>なんですけどなかなかあの日本にいると機会ないですけれどもあのリムジンハワイで乗るときまあもうハワイで乗られた方もいるかもしれないですけれどもあの結構この機会にあのいいリムジンがありますのでご紹介しておきたいと思います村井さんあのリムジンのご説明お願いしますそうですね。 あのー、今、あのー、ウリさんの方からあご説明あったと思いますけど、まあ、特にリムジンの良さというのは、えーまあ、お客様とドライバーさんが分かれている、大きなものですから、分かれて、えー、距離を取って、えー、ですね、あの乗って、そして、あのー、ご到着の宿泊施設まで連れて行ってくれこれは非常に大きいかなと思います。それで ね、とりあえずあの空港からの移動っていうのは、いろいろシャトルバあシャトルバンやシャトルバス、タクシー、ウーバー等はありますけれども、まあ、やはり事前に誰が知らない人が利用したということが、まあ、怖いという方が結構いらっしゃるかと思いますし、まあ、そういった車にもし感染者が座っていたらって考えると、まあ、気になる方も多いのではないかと思います。まあ、そこであのリムジンはですね、えー、このお客様のみの専用車であり、 えー、また事前に必ず除菌作業を行います、その会社はで、チェックリストがある車両会社と契約をしてますので、お迎え前に必ず除菌を行います。そういったことからね非常にあの安心してご利用できますし、このリムジンの座席というのはあの除菌しにくい布製ではなく、革製であることも大きな衛生上 の, あのメリットになるんではないかなというふうに思います。で、加えて先ほどご紹介ありましたけれども、 今回、今見コロナ禍留学という応援企画ですね。えー、リブジンで空港からワイキキの滞在場所へお 連, れする際お連れする際に、まあ、ワイキキ到着を実感していただくためにね、まあ、古き良きハワイを感じられるようなダウンタウン、えー、話題の新スポット、カカアのウォールアートとかね、えー、海、まあ、そういった観光スポットの中から、まあ、一箇所、あのー、選んでいただいて、あのー、そちらを周回させて、えー、いただくことにしました。 まあその際ですねあの到着の記念としてねあの写真撮影もねあのさせていただきたいなというふうに思っております、えー、そんな感じでしょうかはいはいありがとうございます。 そうでですねでせっかく陰性で入ったのにあのねやっぱりいきなり感染のリスクがあるって考えるとあの心配ですもんね。ということでねあの今回リムチンで万全の安全対策をしながらその時間を子どもたちと一緒に楽しめるようなあのプランがあったらいいねということであのこんな。 あのパワフルなね現地のサポートがついてくださるので、一緒に企画してみたんですね、そういうサポートパッケージを。その話をちょっと聞いてください、コロナ禍安心現地サポートパッケージっていうのを作ってみました。内容としましては、ホノルル到着日のリムジン送迎。 それからえホテルで日本人スタッフ、え村井さん、英治さんがお迎えしてくれるんですよね、どちらかねあの。で、滞在中の連絡先のご案内をしたり、過ごし方の相談をしたりとか、また体調を崩された場合の相談を受けられて。受けられ しえー、帰国日のホテルのチェックアウトとか、えー、空港までの安心リムジン送迎またありますそしてあの先ほど申し上げましたあのダウンタウンの観光エリアを、ね、回って到着記念写真撮影をするっていうあのプレゼントなんですねこちらあのダウンタウンの観光エリアって結構あの古き良きハワイの感じであのいいとこなんですけどなかなか行くのが大変なので、まあ、ちょっと車で寄れるといいよなっていうのでこんな形にしてみました。 こちら含めて一応550ドルということでちょっとあの高いかなっていうかもしれないんですけれどもあの内容的にはあのこの価値はあるかなと思うのであのお知らせしておきますで内容としてあのオプションで観光やアクティビティの相談とか買い出しとかまあヘルプのご相談何でも乗ってもらえますそしてえ留学の場合はスクールの登校初日の同伴サポートとか えー、TB テストが必要な場合あるんですけれどもそういった時に予約同行サポートっていうものもあのオプションで利用していただけます、えー、学校初日ってね英語だらけの書類渡されたりとかもう何が何だか分からなかったりあのうまく仕立てられたりとかしますのであのとても心強いと思います、えー、要するにポイントってなるのはあの滞在中の相談に加えてコロナ禍での不安とか ご相談が可能な24時間のホットラインがあるということはもちろんなんですけれども、この万全な対策をしながら、ハワイならではのこうちょっとね、ラグジュアリーな非日常体験を味わえるっていう、そういうあのサポートなんですね。なので、あの今回、子どもたちと一緒にね、あの味わってみるようなことをちょっと考えてみていただけるといいかなと思います。はい。 ちょっと参考にね、村井さん、コロナ禍ってどんなあの相談多いんですかね旅行者の方困ることの事例とか、なんかありますか村井さん、聞こえてますか英二さんでも聞こえてますか、うんすま<笑>えっと、コロナ禍でどんな相談多いのかなっていう、なんかあの旅行者があの困ったりとかすることって。う, うん まあ、あの正直申しまして、えーまあ、あまりこのコロナ禍になってから、あのまあ、お客様自体がですね、あのハワイの方には来ておりませんので、まあ、実際問題あの、こういったことがあったというのは、あまり検、ま、出、あ、はないんですけども、まあえー、例えばあのそのコロナにコロナの時はですね、あの3月の時点で、えー、帰国できずに困ったお客様、えー、こういったちょっと、 あ熱があるんですけどどうしたらいいでしょうかとそういったです、ね、あのお話というのはあのいくつかありましたし日本が明けてから、えーまあ、多少あの、まあ、日程的に余裕のある方が、まあ、いらっしゃっているあるいはそのこちらにバケーションレンタルみたいなのを持っているお客様というのは結構いらっしゃっていまして、えー、そこの方々の話では、えーまあ、この何か緊急のことがあったときはどうすればいいんだろう、えー、お医者さんはどういうふうに持っていけばいいんだろう 普通に保険とか聞くんでしょうかと、まあ、そういったようなですね、あとはですね、うん、私の方からも、あの現地の方でえっ、ー、で、やっぱりその常にいろんな情報を集めておくということが必要なんですよね。で、まあ、ルールが2週間ごとにどことこ変わったりすると、日本でもそういう今ね、GoTo があのか状況が変わりましたっていうふうにして、コロコロコロコロ変わってるように、ハワイでもあの常にその、まあ、医療のプロセスだとか、それから お客様の状況だとか、あとはその集合とかの法律だとかね、ルールとか、そういうものがコロコロコロコロ変わってる中で、やっぱり毎日、今はどうなってるんだっていうのを積極的に仕入れるようにしています。なので、やっぱりどうしてもね、そのまあ、どんな旅もそうなんですけど、えー、と100点満点というか100、100% っていうのは旅ではないんですね。<笑>なので、まあ、その中でもあの安心してあのお客様がハワイで楽しめるようにということを、えー、といつも意識して、えーとまあ、情報収集。 それからあとはですね、実際にお客様が来られた時の対応、その体制を整えております。はい、そうですね。えー、もうあの私の方もあの留学 の, あのお仕事をしているので、学校とか扱っているんですけれども、語学学校ですが あ, のあともう現地校なんかはね、本当にあの学校離れるとサポートってほとんどないんですよね。すごい、あの結局。 困 る, の困ることが本当にあの多いんです私があの留学サポートを始めたのも結局あの自分があの親子留学というかまあ私大学留学生だったんですけれどもその時にえー子どもを抱えて子どもが骨折したことがあってその時に本当途方に暮れることがあったんですね一回ね。まあ、その時の経験であのやっぱり子どもがいる以上1人で背負うべきではないと。 いうふうに感じたのが、まあ、今 の, あの留学のサポートの仕事につながっているというところもあるので、まあ、あの何かあった時のために頼れる人がいるっていうのはすごくいいことだと思うので、あのぜひ そ, うですねその辺はお話ししておきたいです。えー、今、大手の旅行会社さんもほとんど現地サポートをあの機能していないの で, で、そんな状況ですもんね。はい、で今回あの本当サポート ありがたいサポートがありますので、皆さん安心していただければ、こんなのもあります。ということであの、万が一コロナの疑いで外に出られなくなっても、えー、必要なものをスタッフにお伝えいただければ、1回100ドルとかかかってしまうんですけれども、お買い物をしてきてくれたりとか、まあ、そんなサポートも頼めたりとかします。はい、安心してハワイに行ける状 況, に状況があります。 ということでまあ、安心して行けるっていうことが分かったところでちょっと一つあの今でも今の時期でも行ける学校を紹介しておきたいと思います。あのハワイパームスイングリッシュスクールという学校があります。こちらあの幅広い年齢層を受け入れるという特徴であの人気校なんですね。こちらの学校あの皆さんお子さんいらっしゃる方が多いと思うんですけれども。あの うん、こちら紹介しておきますハワイパームスイングリッシュスクールとは、えー、2007年に創立、比較的新しい学校ですけれども、幅広い年齢層の生徒さんに対応できるので、今、人気校となっていますで。ロケーションはワイキキの中心にあって、カラカワ通りに面したワイキキビジネスプラザの7階にあります。で、オーシャンビューとハワイ独特のアロハスピリッツが魅力の学校です。 グループレッスン、1クラス最大9名までで講師が生徒一人一人丁寧に向き合っています。で、えー、と日本人スタッフが常駐で、わりといろんな相談に応じる学校なんですね。あのこちらでは1回、サッカー の, あの練習を手配してもらったりとか、そんなこともありました。はい、あの割と面倒見がいい学校です そして対象年齢は4歳から15歳ということで、お子さんの年齢幅が広いんですね。あのここまであの年齢受け入れるところって結構少ないです。あと、英語力は初級から可能ということであの問いません。 そここがいいところですねでもう少し、えー、プログラム中身を見ていきますと4、5歳にはキンダーガーデンクラブっていうクラスがあります。こちら、通年で開校っていうのもいいところですね。1クラス最大5名で、まあ、英語を楽しく学ぶようにゲームとかクラフトとかそれからローカルのキッズと一緒に遊んだりっていうあの機会もあるようです。もう子どもはとにかく楽しく学ぶのが一番なのであ楽しかったって言ってくれるのがいいと思います。 そして、キッズプログラム6、6歳から12歳。こちらは長期休暇など中心なので、夏休み、え冬休みあるかな、夏休みが中心かなと思うんですがえ、一クラス最大10名。で、かなり早くに埋まるんですね、ここ数年結構。これは再開するとあの結構早く埋まっちゃうので、早めにあの計画した方がいいと思いますえ。ハワイやアメリカの文化に触れるアクティビティを行いながら、1日2、3時間の英語レッスン。 ということとですねえー、とただこれ9時から4時って書いてるのでちょっとあの興味ある方はまた聞いていただければと思います。はいまた時間割変わりますのでね。はいそしてティーンズプチ英語集中コース12歳から15歳対象、えー、中高生さんですね、えー。会話やリスニングをはじめとしたコミュニケーション英語を中心に学びます。ということでだいたいこちらの学校は登録料が125ドル。 で1週間単位で、まあ、こちらのコースは450ドルになってますけれども年齢によって少し下がったりします。あと大人の方向け の, あのコースもあるのであの私は昨 年, 昨年ちょっと前はあの3世代でおばあさまとお母さんと子どもたちという3世代で通われた方も、うん、いらっしゃいました、まあ、そんな通い方ができるのがこの学校のいいところです。 はい、でお手続きの必要書類は、えー、申し込み書、誓約書で事前テストが結構、あ, のあれなんですね、しつこく受けさせられるというか、結構厳しく受けています。まあ、これもここから勉強になるので、お子さんにはいい機会になると思います。えー、で、上記の書類を、えー、投稿までに提出して、費用の支払いを済ませます。 ですね、えロケーション的にはさっき申し上げたんですけれども、まあ、ホノルル動物園とか、まあ、そういったものにも、えー、徒歩で15分ぐらいで行けたりしますし、えー、周辺はもうショップとか、ホテルとか、飲食店とか、たくさんあって、とても便利なところです。皆さんよくご存知なんじゃないかなと思うんですけれども、ビーチも近いですよね。ということで、本当にロケーションもいいです。で滞在先のオプションなんかも、まあ、コンドミニアム、ホテル、親子ホームステイなんかもあの手配できたりします。 ということで、えーと、ハワイパームスイングリッシュスクール、ちょっと駆け足で見てきました。という感じで、あのいい環境ありますのでねあの、はい、ハワイのお話。じゃあ、ここまでちょっとこちらからお話しさせていただいたので、あの皆さん質問あるんじゃないかなと思うので、エイジさんと村井さんにせっかくの機会なので、どんどん聞かれませんかあの質問ある方いませんかどうですか えっ、ー、と。米田さん。<笑>米田さん。<笑>米田さん聞こえてますか。あれ。<笑>えっと、それ。うん、あの、なんか質問あったんじゃなかったでしたっけ。はい、質問あります。ありますよね。はい、そう、はい、あの、どんどん質問をしてください。もう、あの、ぐに残りの時間は、もう質問にいいと思ってますので、はい。はい、ど, うぞどうぞ、どうぞ。はい、<笑>コンドミニアムに滞在する時の、あの、た。 費用ですかねだいたい月いくらぐらいかかるのかお聞きしたいんですけどはいエイジさん村井さんどうですかねコントミニアム滞在費用そうですねあの時期例えば夏休み、えー、春休みあと通常の時期あるいは夏冬によってだいぶ違ってくるんですけれども、えー、またそれでその中からああのまあ、レベルと言いますかあの<笑> 便利な場所にあるとか、えー、海側、山側ということによって、まあ、だいぶ変わってくるんですが、まあ、およそ1か月、まあ、30日間、えーまあ、滞在するとしたら、えーとまあ、だいたい1日180ドルから200ドルぐらいですね、1泊。ただし、週間、えー、1か月になると、ちょっとそれが安くなりまして、えー、そうするとまだ い, たい3000ドルぐらいというのが、うんあのー 相場かなと思いますただし、これが、まあ、お盆の時期、あるいは年末年始を避ければ、もうちょっと安くなったりしますしまた、ちょっとあのコロナで少し料金を下げているところもありますので、えー、っとちょっと、まあ、詳しいことはまだその何月何日のじゃあどこでって言わないと難しいんですが、あうすねはいまあ、ほぼ大体いい、はい、1泊当たり160から180、えー、そして、えー、1か月にすると、まあ、3000ドル前後というふうに。 えー、考えていただければよろしいかなと思います。分かりました。そうですね。あのグレードによって多少変わってくるので、ご存知のなは、まあ、あのもちろんもう少しこう下げていくっていうのもえっ、ー、とありますっていう感じでお考えください。でやっぱりそれもね空き状況っていうのもあるし、あとコロナ禍っていう状況もあるので、先ほど村井さんがおっしゃった通りあのまあ多分割とこうお客様にとって今有利なのかなとは思いつつも<笑><あー><笑>、うん。ホームステイの方がもっと高くなりますか？金額は。 えっと、ホームステイ、えっとね、人数によるかなっていう、ホームステイは人数分で増えていくので、コンドミニアムは人数変わらな い, ないですだから、うん。人数が増えたりすると、コンドミニアムの方が良かったりしますけれども、とにかくグレードですよね。<笑>やっぱりあの居住制とかあのロケーションとか、本当にいい、ねうんうん、やっぱり費用次第っていうかで、高騰してるんですよね、ここ数ね本当に高いんですよね、ハワイ。 そうです。なんか、いつの間にか相場が3000ドルになっちゃって、本当にびっくりですけど、うん。<笑>私なんか住んでる時なな、もうすごい前ですけど、あの、750ドルとかの時だったんですよ、1ヶ月。へまあ、短期用ではなかったんですけど、株式で、うん。もうそんな時期もあったのに、今本当高騰してるから、ちょっと普通のとこでも 3000? まあ、3000を、まあ、だいたい中間の相場っていう感じえ ただ、えーと、私たちの方でもですも、ねまあ、現地の、えー、とリアルタ、要は不動産のエージェントさんたちともあの強いパイプを持っているので、まあ、ご予算みたいな感じでご検討、まあ、このぐらいの予算で考えているのっていうのがあれば、まあ、そこにできるだけ合わせられる物件をご紹介できるようにというサポート体制は取っております、うん、わかりました、はいうん。ありがとうございます。<笑><笑> あと、なんか、ホノルル今、すごい高騰し、高騰して、あの、高級コンドがどんどんできちゃってるんじゃないですか。それも、あれですよね。また、前との違いというか、すごい高級なコンドがどんどんできていて、それも楽しいは楽しいと思うんですけど。<笑><笑>いいですよね。<笑>はい。えっ、ー、と、どうですかご質問。どうぞ。遠慮なく。いかがでしょう。特にあれですかあの、 なおいさんもぶんちゃんぶん<笑>ちゃんどうですかないですか あ, ありがとうございま、はいで、はいはい、ございますありがとうございますっ、えっとはい、入国ハワイに 入, 入国するのは分かったんですけどか帰ってくる時の気をつける点というか例えば現地でやらなきゃいけないこととかってなんかあるんですかね ちょっとよく分かってないんですけど、そうですね、はい、帰りのことにも触れませんでしたね、はいはいえーと。特にやらなきゃいけないことはないと思います。今の段階では、まだあの帰ってくるときに、うんあの、入国してからあれですよね、集められて検査をしてますね。だから2時間ぐらいとか、うん、あのちょっと止め置かれて、うんまあ、待機っていうのが入っていますね。うん、で、えーと、その後はもう、あとどこにも寄らないで、家族に迎えに来てもらってとか、うん、あの指定の専用の、うん。 えー、と送迎を使ってあのああ、うん、隔離ができる状況で帰って2週間自首隔離っていうのは、まあ、今はありますね。あなるほど、うん、じゃあまだあるんですハワイの中であの出、ーうん、国、ハワイ出るときに何かしなきゃいけないということは特に ですね、ちょっとなんかあのもっといろいろ聞いてほしかったんですけども時間が来てしまいましたねあの30分ということで、えー、っと大丈夫ですかもう、うん、またあのこの後でもいつでも何でも聞いていただければと思いますですの で, で、えー、っと来月一応1月の16日予定で土曜日なんですがまた次 の, あのハワイセミナーできたらいいなと思っています。でプリスクールとか、まあ、スククーールルととかかかそれから 不動産のお話とか、まあ、そんなの面白いかなと、その時のいい情報をまた、あの、流させてもらえればと思ってますので、またぜひよろしくお願いします。ということで、あの、ハワイ、皆さんちょっとハワイの気分を味わっていただけたでしょうか。あの、今日はありがとうございました。また、あの、来月ぜひ、あの、空いてみてください。えー、今日はお時間、あの、いただきました。ありがとうございました。皆さん、良い一日を過ごしてください。え、じゃ皆さんも、一言。<笑> えっと、皆さん、ぜひあのコロナ禍、ちょっとねあの、躊躇されてる方が多いと思うんですけど、あの逆に言うとチャンスなんですよねあの、親子でゆっくり過ごしたりだとか、それから、まああのね、家賃とかもこう安くなってる、目玉物件が出てきたりだとか、でそれから語学学校もこうレートが落ちてたりするので、まあ、そこのチャンスを、まあ、ゆっくり使ってもらって、あのまあ、ハワイを、ね、あの買い物とか、あとアクティビティとかをゆっくり過ごすっていう意味では、今逆にすごくおすすめだなという感覚があります。ぜひぜひ 浜山に遊びに来てくださいませ。<笑>はい、じゃあ今日は皆さんあ り, ありがとうございました。お元気で、あの気をつけて、はい気をつけてお過ごしください。浜山ありがとうございます。では皆さん失礼します。ありがとうございます。